はいはいはいどうもはいはいどうもはいはいどうもはい一応頑張っていきましょう頑張っていきましょう、ねはいはい、これが気になってもしょうがないですね はい、冷凍マシュマロ聞いたことないでしょ冷凍庫にマシュマロを2日間入れましたはいはいはいこれね今話題になりそうっていう話を聞いてそうそうそうそうマシュマロを単純に凍らせただけ、うん、そう触り心地これそうちょっと食べてみて消しゴムみたいななんかちょっと食べてみていいはいお願いしますあっょョコどこっちう。チョコみたい うあ、あ、さに本当かチチョョココみたいだ、ね、チョコみたいいもしれないう締めようぜえんアハだもん。<笑><笑> はははハマシュマロ口に何個入るかやるいいよ2つ3つ3つ しよし、ね、何しとった。何、え、何もない。びっくりした。何、びっくりしあいや。<笑><笑><笑>ちょっと、頬張るなよ、そんなに。違うんだよ。これじゃ、時間持たないからさ。な, ないっていうか、わかんない<笑><笑>。今日。エプロン買ったんですよ。これから料理書くとき、毎日このね、エプロンを着て。 ね、わざわざ買いに行ってそうそうお揃いのお揃いの絵図をね買ったんですよ百100均で100均で<笑>そりゃそうだ<笑>なんかブルーベリーとか入ってるやつの方がおいしい終わりっしょこれケンティーがかっ買ってたやつだから、うん、ケンティーケンティーのお使いが下手はハ<笑>ひどいなということでケンティーありがとうの動画でしたありがとうございましたチャンンネル登録してくださいい、はいまた明日ケンティー